やれやれそこまで言われると俺も萎えるなもともとフレアみたいな豚には興奮できない